もう皆さんご無沙汰しております六代目です6代目この度めでたくヘルニアになってしまいました坐骨神経痛というような症状が出ましてその症状の原因がヘルニアだったということですレントゲンを取って怪しい箇所があるからということで MRI 初体験ですあのトンネルみたいなのに入るやつ ものすすすっごい暇でで分あじっとしとかないといけません、まあ、途中から記憶飛んじゃって寝ちゃうっていうことになっちゃうんですけどあんまり何度も MRI に入りたいとは思いませんうるさいですし、えー、ヘルニアというのはですね背骨の椎間板が飛び出て神経を圧迫している状態ということなので、まあ、自分の場合ちょっと下の方だったんですがこの辺りのまあ 椎間板が神経を圧迫してて左半身側しびれ痛みが発生したというような感じです、えー、一旦ですねまあ生態を受けましてめちゃくちゃ軽くなったんですまあ今も痛みはだいぶ一番最初よりマシですけどまあ多少しびれがですねふくらはぎ勝手につっちゃったり足が伸ばせないという状況がまだありますので ししっっかりり療養ななきゃいけないけと思っております治療法はですね、まあ、手術の他に保存療法っていうのがまああるんですが保存療法っ要は安静にしておくということなのでなかなか仕事しながら厳しいもんがあるんですけどできるだけ腰をカバーしながら治したいと思っている所存です皆さんも腰は本当に注意した方がいいですそれでは6代目でした